よし。 今私はですすねタイバンコクに来ております今回の動画の内容なんですけども今回はですねタイ・バンコクのね物価状況をレビューという形でやっていこうと思っております今回ねタイ・バンコクの物価情報をねご紹介する内容なんですけどもまず一つ目はねコンビニですねコンビニはねセブンイレブンファミリーマート、はい、ローソンとかあるんですけどもまあ代表的な日本でも人気なセブンイレブンですね物価情報それをねえ皆さんにお伝えしよう と思っておりますそして2つ目はねタイ・バンコクのローカルのねスーパーマーケットそれの物価情報これが2つ目となりまして3つ目はね家電製品ですねどんなものが置いてあって各家電製品がどのぐらいの金額で売っているのかテレビ冷蔵庫エアコンとかまあそういうものですねこの3つをね2022年9月現在というところで皆さんにご紹介していこうかなと思っております まず一つ目はねこの後ろにありますはいここにあるセブンイレブンですねはいこちらになりますここでねセブンイレブンの物価情報をご紹介しようと思いますそれではコンビニの中身見に行っていきましょうはいちゃんとマスクをつけてはい店内入ってきます<笑>おお涼しいおお はいまずはですね飲み物コーナーになりますまず最初はどうしよっかな日本国内にある定番のやつからやった方がいいですねはいまずはコカ・コーラこちらの、ね、500ml のペットボトルで19バーツですねスプライトとかねファンタ、はい、ペプシとかありますこれはほとんど19バーツになりますねで缶の方いきますとはいコカ・コーラはい缶タイプのやつですね 325ml ですか はい16バーツになりますペットボトルより3バーツ安いですねそしてビールなんですけどもはいシンハービールこれが41バーツはいちょっと大きいものになるシンハーになると56バーツですねはいあとはレオこれも53バーツですねあとはね瓶タイプのシンハーこれ188バーツですねはいまあ金額はこんな感じになってます あとレッドブルーの、ね、エナジードリンク10バーツですねタイのレッドブルーって炭、ね、酸入ってないんですよねあとはコーヒーのボスこれのペットボトルのちっちゃいタイプですねはい35バーツになります はい次はポテトチップスはい見てみようと思いますはい、プリングルズちっちゃいタイプのカンカンですねこちらが22バーツになりますそしてあと下に行くとおおカラムーチョがあったカラムーチョはですね24バーツですねはいおおスナックジャックサイアエンドはい20バーツおカッパエビびせんがあるこれは20バーツですねパッケージがこんな感じでおお ルフィが乗ってるこれは30バーツになります味はねフライドシュリン w i t ズチリソースって書いてますねもうこんな感じだあとはこっちに来たらおおコロンがあります16バーツでコアラのマーチが20バーツこんなのもありますあんま見たことないあチョコレートタイプのコアラのマーチ はい、スナックの方もチョコレート色になってる新登場らしいですねあとは何があるかオオレオンがありますちょっとちっちゃいタイプですけど10バーツですちっちゃいタイプのリッツ、はい、6バーツになります でずっと横に来るとポッキーが20バーツですねちっちゃいタイプになると10バーツプリッツもあってこちらも10バーツになりますおあったお腹がすいたスニッカーズが20バーツみたいですよそして左にあるのが BTS とコラボしたスニッカーズですかねそれが27バーツです7バーツ高いのそしてキットカットが こういういいタイプですねはい、が25バーツで下にキットカットありまして、はいはい、結構ね大きさがたくさん種類ありますねホワイトタイプがあるですねダーククッキーですね、はい、金額が こんな感じで13バーツ15バーツ25バーツ29バーツとかはいあとは M&M のチョコレートこれの大きさは日本に売ってますねこのぐらいのはい27バーツですそしてメントスのタイプがこれミントフレーバーって書いてあるこれが10バーツフルーツとかレインボーとかあとソーダミックスあと何これデュオって書いてあるへぇ、えー、サワーミックスとか書いてある大体いいメントスは 10バーツですねはいおっここにね日清のカップヌードルがあります18バーツになりますねフォークすごいシーフードあと通常のねこんなタイプのやつがあったりあとマラーって書いてありますねあとこんなのがありますよトムヤムクリーミーなんだろうルアム MITR フレーバーはいこんなのがあって全体的にねカップ麺 こんな感じのものが売られておりますだいたい13バーツ15バーツ、はい、20バーツ25バーツだたいね13バーツから25バーツぐらいですかね中には高いやつでこんなので79バーツというカップ麺もあります あとはねおうちでお鍋使って、はい、作るインスタント麺おー、新ラーメンの汁なしタイプです、はい、これがだいたい40バーツ、その他見ると日本ではあまり見られないインスタント麺ばっかりですね、15バーツ、7バーツ、はい、10バーツ、7バーツって安いですね、28円ですね、1袋。はい あとこちらが乳製品のドリンクコーナーとあとヨーグルト関連ですねビオあこれは日本にありますね15バーツになりますだいたい14バーツ14バーツ13バーツぐらいのはい感じですねヨーグルトの設定はあとはこういう入れ物タイプのコーヒーこれが35バーツですねで下の方行くと ヤクルトビッグタイプがあります。あ、ちょっとね、日本サイズに近いやつのヤクルト。こちらが、はい、7バーツですね。ちょっと大きい感じになると、このような感じで10バーツ。もっと大きいタイプだと、22バーツとか、はい、そんな感じになってます。右手側行くと、 ミルク 27.5 バーツいちご、メロンタイプあとコーヒー牛乳これも 27.5 バーツですねそして2リットルのペットボトルのコーラこれが42バーツだいたい160円ちょっとですね はい、ペプシーノーシュガータイプこういうタイプも金額は一緒ですね、えー、42バーツになります、まあ、160円ぐらいなんで日本のね、えーまあ、なんだろうウェルシアとかカワチとかそういうところと、まあ、金額はまあんま変わらないかなそこと、はい、でもコンビニでこの金額で売られてるっていうのははい安いですねはいはい次はヒゲソリですギレットありますよ日本にも売られてるギレットまあいろんな種類あるんですけども まあ、44バーツ99バーツ59バーツ70バーツ、まあ、いいやつなんかは、ね、新製品で259バーツで替えの刃が大体いい、はい、2つ入ってるやつで85バーツですね、はい、で下にあるのがニベアのクリーム、はい、69バーツメンズタイプだと45バーツ、はい、そんな感じで置いておりますあクリームタイプありましたね、はい 129バーツになってますあと私が来たねコンビニの中にはね薬局屋さんが入ってましてはいこちらにみんな、はい、風邪ひいた時に使ってます冷えピタですよヒエピタがですね125バーツですねはい2つのシート入ってるタイプが45バーツとかはい125バーツ、45バーツ10個入りタイプのこういう。はい 50バーツ、まあ、このぐらいで売られてます体温計なんかもね売られてまして体温計1個149バーツですね安いやつで129バーツとか赤ちゃん用冷えピタなんてありますね25バーツあと耳栓なんか売ってました72バーツで、まあ、2回2人分用ですねはいあとはね腰が痛いとか、はい、腰痛肩こりとかで使うタイプのやつですねはい35バーツ あとねタイガーバームとかはいあの塗るタイプのやつですね、はい、の凝り、まあ、用のほぐす薬これ定番ですねタイだとはい45バーツになりますそれで今現在コロナ禍なのでマスク売ってますマスクの金額いくらぐらいなのかというと3枚入りで 12.5 バーツ 3M のメーカーさんのやつなんかははいこれ30バーツだね これは1枚入りですねで30バーツなるんでだいたい120円ぐらいですね105バーツこんな感じで売られております次はパンコーナーいきますおっランチパックタイプがありましたランチパックはい22バーツですね80円ちょっとぐらいですねあとはね なんだろうまあ、こういろんなパンがあるんですけども、こんなクロワッサンタイプ、20バーツ、あとはこういうタイプで13バーツだったり、大体、ね、パンは、ね、12バーツぐらいから22バーツぐらいで、はい、売られていますね、おこちらは、ね、お水が売ってます、49バーツですね、6本入り。 何リッターなんだろう1リットルぐらいサイズですねはい、まあ、49バーツ6本入りになってますはい結構安いですねはいセブンイレブン出てきました1軒目のコンビニレビューはねこれで以上となりまして次は2軒目ですねはいそこに向かいたいと思いますその前にですねちょっとね今12時ちょっと前ぐらいなんですけども ちょっとお腹空いたんでお昼ご飯立ち寄りにしようかなと思います2軒目はですねまあ、定番のお店なんですけどもまだ行ったこともない方もいらっしゃると思ってというところでお昼ご飯のねのお店もご紹介しようと思いますそれでは行こうと思います 昼ご飯の場所はですねここのねモンティエンホテルの中にありますルエントンという名前の コーヒーヒショップですそこのコーヒーショップの中にあるね販売されているカオマンガイ300バーツだったかな確かそのぐらいの金額のカオマンガイそれがね私が2019年に初めてバンコクに来て食べたカオマンガイの中でこれが一番分かったカオマンガイだったんですねいやーこれがね忘れられなくて2回目にバンコク来たんですけどもやっぱりねバンコク来たらこれは必ずしても食べたいと思いましてこのねルエントンのカオマンガイ食べに行きたいなと思ってこ ここに来ました。それではね、顔まんがい食べに行こうと思います。はい、入り口はね、先ほど撮影した場所のね、ところからずーっとこっち歩いてきて、違うね、入り口に来ました。そして入り口に入ったらね、すぐこちらになります。はい、こちらがね、モンテンホテルの中にあるコーヒーショップのここで顔まんがいが食べれます。それでは顔まんがい食べに行ってきます。はい、久々にね、3年ぶりにルエントン来たんですけども。 はい場所が変わりましてこんな感じでねはいとても店内がおしゃれに綺麗になってますいやあ道がえるかのようにおしゃれなお店になってしまいましたねはいいやー綺麗ですそしてですね注文のメニューなんですけども前はね 大きなメニューがあったんですけども今はですねスマホを使ってこの QR コードを読み取って自分のスマホでねメニューを表示させて選ぶという形でこれ右側の方にね QR コードを読み取った後のね画面を表示しようかと思うんですけども、まあ、こんな感じに、はい、メニューが表示されているはい なってますね、はい、メニューなんかね人が色々ね手でベタベタ触ったりとかこういうところがあるので、まあ、こういう QR コードでこういう取り扱っているような形なのです、ねまあ、紙もね脱よりかはスマホ使って表示させた方がね紙の無駄というのも廃止できるのでこういうところもね率先してやってるまあそういう感じなのかと思いますはいこちらがですねモンティエンホテルの中にあるクエントンの顔まんがい340バーツになりますいやーこれがうまいのよ まずはね、ちょっとスープからいただきます。わあ、優しい味、うまい。うん、美味しい。ご飯です。いただきます。うん、ふっくら、うん、甘く、うん。 いただきます。うん。おお。うまい。うん。クリクリ。うん、そしてふっくらご飯。うん。美味しいう。うん。 最高うんうまいあっちの塊のやつうまいおいしいはい モンンティエンホテルさんの中にあるルエントンのカオマンガイですね、はい、食べてきましたいやーめちゃくちゃお腹いっぱいかなりのボリュームなので男性の方がねたくさん食べる方であってもやっと食べきれるぐらいなかなりのボリュームお肉もかなりの量でご飯も山盛りだったので女性だったらね1食頼んで2人分っていう形で別でお皿を用意してもらってシェアして食べるまあそういう形のがね いいいと思いますまあ340バーツなので2人でシェアすればまあ、170バーツになりますのではいお安く食べれるのでまあ女性の方はね分けて食べた方が、えー、お得感でちょうど良くてっていう形ではい、いいんじゃないかとまだねここの顔まんが食べたことがない方はですねぜひ食べてみてくださいめっちゃうまいですからねもうバンコクで俺はナンバーワンだと思ってますまあここもねミシュランのビブグルマンで認定されてるお店なのでぜひ行ってみてください美味しかった やっぱり来てよかったそれではですね今回の動画の本題の方にね戻りまして2軒目のねお店に向かおうと思いますはいお次はですねこちらのチャムチュリースクエアの中にあるスーパーの方はい見ていこうようと思いますはいチャムチュリースクエアの中にあるスーパーですねはいこちらのロートスズゴースゴフレッシュ っていうね、ロータスさんのスーパーマーケットになりますそれでは中身の方を確認していきましょうはいまままずははじめに卵に卵ななりりすす、はい、個入で112バーツなってます、はい、こちらはですねアボガドあとオレンジ上にはリンゴとかありますリンゴはね3個入りで69バーツだったり89バーツだったりアボガドは40約40バーツですねはい で、みかんの方がはい、72バーツになりますこんな感じですそして、えのきけなんですけどはい、13バーツですねはい、こちら生肉コーナーになるんですけどもはい、こちらのね、砂肝もこちら 27.75 バーツ あとこれはね、多分豚レバーかなと鳥と鶏レバーどっちかだと思うんですけども、ね、これは31バーツですね豚足は、はい、これだけ大きいのが3本入って44バーツになりますすごいねリアルだねはいこちらにですね水が置いておりました90バーツこれ2パックってことですね1パックが 6本あって1個が 1.5 リットルサイズですねそれが2セットで90バーツになるんで12本ですねこういう金額になってます はい、大きいサイズのペットボトルドリンクコーナーのとこですポカ・コーラ 1.5 リットルサイズで1本30バーツ2本で買うと54バーツですねで下に行くとさらに大きいサイズがあって 1.95 リットルですね 1.95 リットルのペペシとコーラですけどもこのサイズで買うと1本34バーツペプシだと1バーツ高くて35バーツですね、はい、こちらはフライパンになります目のの前にこのティフファールのフライパンがあるんですけども 499バーツと、こちらのちょっと大きいサイズですね、はい、これのキファールのフライパンがですね649バーツに、はい、なってます、上の方を見てみますと、こんな感じで、129バーツ、199バーツ、はい、四角いタイプのフライパン、これグリルフライパンみたいな感じで、はい、裏がボコボコしてるタイプですね。はい なってるタイプがこれがですね。359バーツになってます。フライパンないが上の方にありまして、こんな感じで69バーツ99バーツはいっていう感じに。 出ますねはい60バーツ前後ぐらいな金額でフライパン返しあります隣に包丁とかもありまして包丁がね129バーツ109バーツした感じになってますハサミがだいたい99バーツあとジップロックなんかはいそんなのが35バーツ39バーツなってますはいこちらはねタイはお米文化ですのではいお米コーナーになります金額見てみるとね下ででこんな感じで 155バーツ199バーツ145バーツって書いてあるんですけども量どのぐらい入ってるのかなこの下にあるのはね1袋 5kg ですねここに書いてありますね 5kg 大体155バーツですね 5kg でだいたい150バーツ前後はい中にはもっと安いやつで 5kg で99バーツなんていうのもありますで こちらがねマミーポコ小さなお子さん用のおむつですね金額はね62ピース入って63956ピース入って XL サイズで639バーツなってますねはいこちらですねはいステリンです、はい、うがい薬ですね、はい、だいたい750ミリリットル入ってまして182ですね、はい、750ミリリットルのやつは182に統一されてます ちょっと小さいサイズになると 250ml で87バーツはいで 500ml 入ってるやつだと142バーツですねそしてお次はねシャンプーコンディショナーの欄なんですけどもパンテーンですねこちらがコンディショナーで209バーツでシャンプーの方が149バーツですね両方とも量がですねいくつだろう ミリリットルの量が入ってるやつでこの金額になってますね上の方はダブですねダブのコンディショナー430ミリリットルの量で109バーツシャンプーの方も109バーツですねはいこんな感じになってますね はいお次はですねボディーソープのコーナーになります一番上にあ見たことあるダブですねダブのボディーソープ550ミリリットル入って159バーツラックスのボディーソープここがなってますねラックスのボディーソープなんてあるんですね500ミリリットル入っていて135バーツだったり195バーツだったりはいしております はい次はお菓子コーナーでプリングスになりますプリングス大きいサイズが49バーツそしてちっちゃいサイズですねそれが22バーツ20バーツはいそんな感じでありますタイだとね、えー、よく見かけるこのタイプのポテトチップスなんですけどこれが55バーツですねはいちっちゃいサイズになると31バーツですねあ コンビニもあったやつですねカラムーチョ26バーツはいコンビニもありましたメントス10バーツ上にはハイチュウがありましたハイチュウは倍の金額ですね20バーツになってますで上にポールズがありますねはい12バーツそして下にはチュッパチャップスありましたね1個5バーツたい20円ぐらいですね お次は M&M ですね49バーツこれ量が 90g で隣が 30g 入ってるタイプで27バーツですねで上にスニッカーズがちっちゃい 21.5g の量結構ねちっちゃいんですよこのぐらいしかなくてこれで12バーツですねでちょっと大きいタイプになると27バーツくらいになってますあマカデミアナッツが置いてある 88バーツうわ高い屈三360円ぐらいですねいや竹でダースが42バーツで隣に明治のチョコレートがあって、えー、結構ちっちゃいですねで42バーツえっ、ー、と獅子160円ぐらいですねでおっ日本でも売ってるやつがありましたそのままアポロチョコレートとチョコベビーですアポロチョコレートが49バーツでチョコベビーが39バーツです はいお次はですねはいインスタントラーメンのコーナーになります10個入りが入って60バーツあと左に行くと焼きそばですねインスタント焼きそばが56バーツになってます6個入りですね上も6個入りで56バーツお右の方に行きましたらね日清商品がありましたよはい焼きそば5個入りで ババーツ、はい、1個10バーツツはい個ですねこっちはねいびんがたくさん入ってるあこれも焼きそばですねはい50バーツで5個入り豚骨ラーメンこれも5個入りで50バーツほとんどねなんか日清のやつはここら辺は50バーツだねで下行くと10個入りのやつがあってこれはね53バーツですねこっちは醤油味かな醤油味じゃないな赤だと醤油ってイメージ強いけど10個入りでこれも53バーツかな多 金額こっちとねただ味違いだから多分一緒だと思いますけどこんな感じでおおすごい激チーズって書いてあるこんなの売ってないよね5個入りでこれいくらだろう隠れちゃってるからちょっと分かんないけどで上にもちょっとね赤いこの辛いんだろうな50バーツはいこれも個数はね5個入りですね おータイにもねうま味調味料の味の素が売ってるんだびっくりいくらだろうあ56バーツですね量は結構入ってるあ 500g って書いてありますねここにでこちらがね油コーナーになります大豆油っていうやつみたいですね量がね結構入ってるんですけどもあ 1リットルですね1000ミリリットル入ってて金額が68バーツですねそして下の方に行くともっとね量の多い大豆油138バーツなりましてこっちがね 1.9 リットルですね入ってる金額がこんな感じになりますもうね油のコーナーでもこんなにあるんですよこっちも油なんですよねいや見たことない銘柄ばっかり お次はですね、トマトケチャップのコーナーになります。これを見ると 300g 入っていて25バーツ。600g 入ってると55バーツ。で、下行くと 600g で45バーツ。で、こちらのやつが36バーツで、量が 660g ですね。はい。これ瓶ですね、になってます。で、ロータスのオリジナルのやつですと17バーツ、27バーツ、27バーツの方が 量が ね, 650g ですね、はい、で隣のちっちゃい方のトマトケチャップロータスオリジナルがだ、はいたい 300g 入ってるという形で17バーツになりますはいお次はインスタントコーヒーのコーナーになりますよく見られるパッケージのやつを見てこれがですね 100g 入って95バーツ。 隣は倍入っていて 200g ですねのサイズで163バーツはい以上でざっくりとねスーパーロータスさんのね物価資料まあどうなってるのかっていうのをねご紹介いたしましたちょっと物足んなかったかもしれませんけども、まあ、ざっくりレベルでねご紹介できたかと思いますお次はですね次は家電製品のね店の方行ってみようと思います はい3カ所目に着きました3所目はですねサイアム駅から目の前にあるサイアムパラゴンですねそれの4階にありますこちらのですねパワーモールさんになります家電製品のお店ですそれではね店内の中見ていきましょうはいまずはテレビになりますソニーさんのグラビア XR ですね A80 系という77型の、はい、テレビなんですけどもこちらはですね金額が。 バーツになりますニューと書いてあるから新製品なんですねはいこちらパナソニックの65型ですね 4KHDR 搭載でこれが、はい、6万5990バーツですねはいこちらもパナソニック65型ですね JX700 という型で金額はこちらに書いてあるとり2万7990バーツですね でこちらのね、えー、フィリップスさんのテレビこれ43型になります金額はね、7990バーツですね、はい、左手側の方は1万1990バーツ大体656万ですね、はい、で32型ナノ t v と書いてありますけどこれは3790バーツあんま聞いたことない電磁場ですね こちらがです、ね、ハイセンスですね日本でも、ねまあ、最近人気になってきているメーカーなんですけども中国メーカーですねこれが32型で5990バーツになります、はい、こちらもハイセンスさんですね左側ね U7G というもので65型で2万2990バーツ、まあ、これにだいたい4倍のかけた金額ですねで隣が U8G でワンランク上のグレードのやつですね それが2万9900バーツになりますで隣は東芝さんですねでこちらも65型で二万まあ大体2い6000バーツで隣は二万大体2い2000バーツですねでこちらのサイズが65型ですでこちらの方が43型ですねになると1万1999バーツまあ1万2000バーツ ね、で隣は LG さんになりますねこちらが75型で、まあ、大体10万バーツになりますね、はい、テレビコーナーね全体見たんですけどもなんか日本の方が安いような気がしますあテレビはねタイで買うと高いんだっていうのがなんとなく分かったような感じがしますはいこちらねソニーのカメラの α7、はい、ですよ 1万9990バーツ9万バーツ福祉36万円ですねはいこちらに GoPro9 とね次に出た GoPro11 ブラックがはいもう売ってますおー日本で見る前にこっちで見ちゃったよ1万8500バーツで GoPro9 の方がですね9ブラックこちらですね9ブラックが1万3500バーツですね はい、パナソニックのドラム型の洗濯機ですねこれがですね2 6190バーツ隣のパナソニックだと2 6790バーツになってますで隣が東芝さんのドラム型で2 8990バーツそして隣は1 2990バーツ、まあ、パワーセールセール品なんですね期間限定の価格みたいな感じになってるようですでこちらは、ね、東芝さんの 縦型の洗濯機27、00013000でこっちが1万バーツでこっちら東芝さんの、はい、冷蔵庫1万2000バーツ隣が9000バーツなってます。で、こちら日立のね。エアコンですね。37990バーツ2万バーツ3 0 0 5 0 0バーツ はい、下のやつは結構横長で大きいんですけど3 5490バーツですね、はい、こちらサムスンの、ね、掃除機ですね下を見ると価格が9600バーツ7690バーツまあ大体7000バーツから1万バーツぐらいの、はい、金額ですねでこちら日立の掃除機だと1万4700バーツ2万2000バーツ6190バーツたけ はい、こちらは炊飯器です日立さんのですねだいたい2800バーツ3090バーツ、えー、中にはね屋上のやつだと1万1140バーツとかこんな感じ、はいなってますいやー高い4万円でこっちは3000バーツで3 1万2000円ですねはい、まあ、日本とあんまり変わんないかな金額は、はい、そんな感じですね こちらはシャープさんのオーブンレンジですね、こちらが2990バーツ、3種1万2000円、下書きと3590バーツ、はいうん、になっています、そしてこちらがね IH ですねのコンロですね。 16,990 バーツでこういう小さいタイプだとだいたい約 12,000 バーツ 9,000 バーツとかそのぐらいの金額なんですねでこちらがベーコっていうんですかねはい、ガスコンロですねはい、こちらがね5個も付いてて3万7千0 0バーツです、はい、こちらがタイでよく見かけるねシャワー使えますよね、はい、ウォーターヒーターですね それがこのような金額ですね8990バーツ1490バーツまあだ い, い9000バーツから1万バーツ6000バーツとかまあそのぐらいの金額で安いやつだとね4590バーツ8000バーツ台っていうのもあるんですね私ねタイに来て使ってはいましたけども金額は知らなかったのでこのぐらいな金額なんですね、はい、こちらも4000バーツ 六千バーツ、六千七百バーツ、まあ、大体六千円から七千八千バーツですね。はい、こんな金額です。はい。 これでですね、今回の動画は以上となるんですけども3か所回ってきましたいかがだったでしょうか私的にはですね最初のねコンビニとかスーパーマーケットにあるお菓子とかね、はい、あとはドリンクとか、まあ、そういうやつはね、まあ、高いな安いなぐらいなところはね判断できたんですけどもさすがにね頻繁に家電製品はね チェックしてないので、まあ、なんともね金額に対して高いのか安いのかっていうのはちょっと判断しにくいところあったんですけども日本製のね家電製品全般はですね日本ブランドは日本で買った方が安いなっていう感じはしましたね。 はい、やっぱ体温は高いです皆さんのね庶民的なところ3箇所ねご紹介いたしましたというところでね皆さん参考になったんじゃないかと思います今回のね動画が参考になったと思いましたらねグッドボタン高評価よろしくお願いいたします今後も貝動が続きますのでタイ関連の情報がね知りたい方はですね是非とも下にあるチャンネル登録をですねよろしくお願いいたしますそれではね次回の動画でお会いしましょうそれではまた バイバーイ